はい、えー、キャンドゥで購入したアルコールストーブ一緒にこのブリキ缶を買いましてインテリアポットですねちょうどあれにいいなと思ったのでマジックで下書きをして薄いブリキなので簡単に手のこで切ることができましたこんな感じですでメンディングテープを貼ったら等間隔の穴を開けてグリグリとリーマーで大きくしてやると専用スタンドの完成です えー、ステンレス板2枚で五徳を作ってますということで今回はですねアルスト縛りで1日3食食べてみようというまあ思いつきの企画になります、えー、で早速なんですが朝ごはんですねで実はまだ朝のですね5時前なんですけどちょっと目が覚めて外がもう明るいものですから何か食べようと思ってですね であのご飯と味噌汁でいいんですけど、まあ、せっかくなのでちょっとパンケーキにしてみようかなと。まあ、そんなことを考えながらですね、えー、カメラを回しました、はいで。パンケーキは以前のメスティンとかでも何度もやってるんですけど、ポイントはですねあの、汚れ物をどうやって出さないかなんですね。あのよくあるのはなんかボールとかで 粉と水を混ぜてとかあるんですけどそれするとですねいきなり汚れ物が出ちゃうのでなるべく出さないように実際に調理に使うクッカーにこのようにアルミ箔を敷いてそこで粉も水も全て混ぜていこうという考えですはい、えー、これでうまくいけば、あのー、楽ですねあのメスティンでも過去に何度もやってますのでまあ メスティンでやる分にはですね、容量が分かってるんですけど、今回はアルストということで、やっぱ丸い熱源なので、この丸いアルミのクッカーを使ってみようと思います。これ EPI っていうところのですね、なんか4点セットで1500円ぐらいのアルミクッカーなんです。はい、なんか Amazon ではなんか最近品切れしてるみたいなんですけど、えー、白カップのリッドがぴったりなので、とても便利です。 で粉と水を混ぜたらこんな風にあに上にもですね、えー、アルミ箔で覆った上で蓋をするという感じですで今回アルコールはちょっと量が分かんなかったのでまあ米の時と同じ 30cc 使ってみました、まあ、この辺りは完全に手探りなのでいいか悪いか分かんないですね 朝ごはんはこの、えー、パンケーキと決めましたので、えー、これが失敗すればもう朝飯抜きになってしまうという、えー、ちょっとリスキーなんですけど、まあ、そんな感じで取り組んでおりますでは早速着火していきましょう、はい、アルコールストーブはですねキャンドゥのものなんですけど あの興味を持ってちょっと初めて使いたいなという方は注意事項を概要欄に書いてますのであのご一読くださいあの使い方によっては少し危険なものなので、えー、これは注意が必要ですで私の場合はあのちょっとカスタマイズしてますので、えー、こんな風に穴も 4.5mm 径に拡大してまして少しこう燃え方が買ったものとは違うと思います、えー、炎の美しさとかですねちょっとこう見てて楽しさとか あのアルコールストーブの場合単なる熱源というよりはですねそういったことをちょっと求めるようなところが私の場合はありますので、えー、そういう意味も含めて加工をしております一番は安全確保ですけどね今回パンケーキなので当然コーヒーも飲みたいということで、えー、ツーバーナーにします右側の方はあのー、これも Amazon の格安のポケットストーブですねそこにセリリアのクリーム缶を えー、アルスト化したものを使ってやりますアルスト化って言ってもあのスチールウールとステンレスの網をかぶせただけなのでこちらは単純です逆に言うと腹質とかないので危険も少ないのであのそういう意味ではあのいいですねはいえー 同じアルストでも、えー、比較すると全然違うんですけど比較して改めて思ったのはですねやっぱりキャンドゥのアルストは火力が強いですねこれはもう強火ですねずっとそういう印象ですそうなるとですねパンケーキがちょっと焼けつけないかなやあの焼きすぎないかなとちょっと気になってきたんですけどねこうなってしまうとあとは、えー、もうやってみるしかないですね で、お湯を沸かすのはセリアの手つきボールこちらも白カップリットがぴったりあのなので便利に使ってます、まあ、最近はですねこういう100均グッズで何かこう日常的に使うキャンプ道具ってほぼあの揃うようになりましたのでなんか本当にありがたいですね以前持ってたようなものはですねあの、まあ、クッカーでも5000円とか1万円とかそういうものだったんですけど ほぼ使わなくなくりましたねちょっと断捨離してですねあのオークションに出したりしてるんですけどもう多分私の場合は100均グッズで十分事足りるなというふうに本当に思ってますアルコールストーブについてはブリキ缶のこういうスタンドつけたことで輻射熱があってきてあの 熱がですね、全てクッカーに行くので、一層ですね、あの効率はいいんですね。ただ、その分ちょっと夏の場合は暑すぎるんじゃないかなと、弱火とかに今できないので、えー、途中消火もできればあのやめてほしいというあの注意事項に沿ってますので、ちょっと心配でですね、1回パンケーキは火から開けました。あの木の上に置いてますけど、これ、うちは端材がいっぱいあって、焦がしていい木なので、こんなふうに、えー、アルコールストーブから。 外したクッカーをすすぐ気に置いてますけど通常これやっちゃうと多分結構焦げますのでね新しいマナイトとかだとショックだと思うのであの避けてくださいお湯もがきましたのでコーヒーを入れていきますアルコール 30cc ほど今回入れたんですけどやっぱちょっと多いですねあの 20cc でも十分ですねおそらくそんな気がしました 現状あの、キャンドゥのアルストを弱火にしたり、途中で消したりという、まあ、安全な方法を私がまだわからないので、あのもう一回火をつけたら消えるまで、燃料尽きるまで燃やすしかないんですけど、ちょっと中身が心配ですね、ホットケーキ、パンケーキ、どうなってますかね、ちょっと中覗いてみたいです。 あのアルミ箔で覆ってたのでどっちにしても見えないんですね。もうこれはあれですねやってみるしかないですね。あのメスティンの時はあの下ばっかりあの炎があったら焦げちゃうのが嫌なのでひっくり返して焼いてたりあのメスティンだとあの炭をですね蓋の上に置いて、まあ、ダッチオーブンみたいな感じで加熱したりもしてたんですけど今回アルストなので。 あの炭は使ってないのでちょっとこうひっくり返してみて上からも熱を当ててみようということで今こんなふうにやってますコーヒーが入りました朝のコーヒーはいいですねえー、とこれあのステンレスメッシュというなんかちょっと金属のメッシュでできたキャプテンスタッグのフィルターです結構便利ですね汚れ物が一つ減ります はいちょっとでちょっとわずかに焦げたような匂いがしたので慌てて火から下ろしたんですけどあのシェラカップのリッドはステンレスであの熱いのでちょっと木の上に置くとあ本当にやばいのでと徳を探して場所を変いててますアルミとステンレスでですねやっぱ熱のこう持ち方とかあの。 なんていうんですかね、その、伝導率が全然違いますので、えー、そのあたりは慣れていくとあの、上手に調整できるように思います。では、パンケーキ、ちょっと、えー、どんな感じなのか、今日の朝ごはんなんですけど、えー、様子を見ようと思います。 ちょっとですねなんか嫌な予感ですねこれはどうかなともうちょっとこのままあの撮影をやめたいような気がしてきました はい、ということでですねやってしまいましたね難しいですねこれあの固形燃料とかメスティンとかだともう絶対やらないようなこれ燃 え, 燃えてますよねほぼあ今回やっぱり初めて、えー、この丸型のクッカーでやったので容量が分かんないですね ここれ得意げに人前ででやったたりしたららえいことです、ね、何を何を焼いたんだっていう<笑>これはですねひどいですねうんちょっとですね残念残念でならんのですけどね今日の大事な朝ごはんだったので。 まあ、まあ、ちょっといろいろと、いろいろと、あのー、思う部分はありました ね,、まあ、ですね。炎が強いんですよね。私が思ってた以上にあの高火力なのであ、そういう意味で言うとですね、どうやればこのアルストでちょっと火力調整ができるのか。あのー、トランギアとかの場合はですね蓋をちょっと閉めればいいだけなんですけど。 キャンドゥナルスの場合、そういう機構にはなってないしですねで、途中で消すこともちょっとままならなかったので、まあ、そのあたりがですね、今回反省ですね。 久しぶりにこんな思いをしましたねこれ朝のですね多分5時半か6時前だと思うんですけどいやー悲しかったですねまあアルスト縛りでやるって決めましたので今日はこのまま行きたいと思いますちょっと変な動画になってしまったので 不愉快な思いをしたらすいません。もしあの良ければチャンネル登録をお願いします。